ガーブラバビディのやつ暗黒魔界の王まで手の内に入れてしまったのかえっダーブラーどっち出ておうかそうですということはああのちっちゃい方が魔導士バビディなんですかそうです力は全く非力きですが 恐ろしい魔術を使いますので決して侮ってはいけませんバビディの一番恐ろしい魔術は相手の心の中の悪や欲につけこんで思いのままに支配をしてしまうところだだから私たちはお前たちのように心に悪を持たぬ者しか戦うことはできんのだほうほうこいつに満タンのエネルギーなのよくやったね これで魔人ブウ復活にかなり近づいたよね。これでも、お前たちは御用済みだよ。ぷいぷい。はい。さあ、で、ダーブラ。やっぱし、僕の計算通り、ヤムウたちは。 たたくさんの餌を連れてきたようだねずっと昔僕の親を殺しちゃった海洋神と一緒に海洋神ときびとのエネルギーは使えないとして3匹ほどは素晴らしいエネルギーを持っているようですなあの3匹以外のクズをお掃除して宇宙船に戻ったらやつら必ず追ってくるよね そこでエネルギーを吸い取るのが一番確実だよね。ねなるほど。そうだ。海洋神はお掃除しないでね。海洋神はこの僕が後でじっくりと始末してやるんだ。わかりました、バビディ様。じゃ、あ任せたからね。はさて。やるか。 ヒートくそ っ, っ<笑>うわっ<笑> し, しまったあっあっあっあっあ触ってはいけません二人は石にされてしまったのです。 ラブラが死なない限り元には戻れませんなんだあるんじゃねえかそんな簡単な方法がとっとと帰るんだなバビディ様には誰も逆らえんのだくぞお待ちなさい なんだここはだけにさっぱりした部屋だな気をつけてください何か罠があるのは間違いありませんあなたたちにだけ何も攻撃しなかったのはどう考えてもおかしい悪いな俺たちはじっくりと待つのは苦手でねバビディ様がおられるのはこの一番下のフロアだただし残念ながらこの俺を倒さなければ下には行けない仕掛けになって俺は雑魚 非得都不如哋得就抹住我哋就抹住我哋就抹住我哋就抹住我哋就抹住我哋就抹住我哋就抹住我哋就抹住我哋就去住我哋就抹住我哋就抹住我哋就抹住我哋就抹住我哋就抹住我哋就抹住我哋就抹住我哋就抹住我哋就抹住我哋就抹��住我哋 一人で戦う気なのですか当然だ。あんなやつ一人で十分だろう。<笑>こいつは本格的なバカだぜ。さっきも言ったがここからはもう逃げられんぞ。お前たちが受けたダメージはエネルギーとしてこの部屋が吸い込み。マジンブー様の封印されたたまに行くようになっているのだそれを聞いて安心したぜ。 さっさと貴様を倒せばエネルギーは奪えないってことだろうそういうことだだが残念ながらそんなことは不可能だな<笑>おしゃべりはここまでだ早く済ませちまおうぜかかってこいおっと宇宙さっパらーっえな、な何 <音>何が起こったのどこここバビディが魔法で部屋を変えてしまったのです多分あの戦士にとって有利な場所にそれがどうした<音><音>さっさと終わらせてやるそれはこっちの<音><音> 奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶奶 リックーあっ I have a f a c どうやらファ、ね、イナルファス。<音声><音声><音声><音声> 哎爸爸你的。<laughs> つまらん相手をよこしやがってお見ろよ下へ行く穴が開いたぞエレベーターってやつみてんになってんだそそんなここれほどまで。 さっきと同じような部屋じゃねえか。んしゃーシャーカップんだかとろそうなやつだな。<音声> あ, あれは、もしかして、やコンマジューヤコでは勝負を早く終わらせるために、これからお前の大好きな真っ暗闇の世界、たっぷりとエネルギーをいただくんだ クホックホッハハハどドイツから食ってやろうかなオラがおめえの相手だまずいつ<笑>よ<笑><笑><笑> 对对 t t 对对对对对对 老婆老婆老 n 老婆 i 有感觉有感觉有 打咩就咁的 何でしょう、どこい ともかく甘く見すぎだぞ真っ暗になったって MA の動きぐらいよくわかすさ空気がちょっとした流れちゃうでさあっあっあっあっ バラバラだ この分だと。 魔人ブーというやつも大したことはなさそうだなたただ者じゃないよあいつらいいですわかりました次は私自らが行って差し上げましょうそしてたちまちのうしに魔人ブーの玉をやつらのエネルギーでいっぱいにしてみせますよダダブラ お前がやられたらもうおしまいなんだよ。賞賛はあるんだろうね。賞賛<笑>私は魔界の王ダーブラなんですよ。私にパワーで勝るものなど、全世界で存在しません。うちシーローさ、ね。 アラコンを倒し、ここまで来られたのは人間としては大した奇跡的とすら言える。だがここまでだったな。戦士たちの大誤算迫る魔人ブーの復活。ふん、ナンバーワンの貴様がもうご登場ってことは相当焦っているらしいな、貴様。ふん。 無駄口を叩くのはそれぐらいにしてさっさとかかってこいダメダメお前を倒すのは僕の番なんだなんだとなめるのもいい加減にしろよバビディ様戦いやすい場所に移動させてくださいこの人間に私の力を思い知らせてやります分かったよ は、hey, い、like like,、どうぞ。